現在、車を止めていますが足を上げることでも血流はだいぶ良くなりますので長い運転については足首を上げたり下げたりっていう運動をしてください。 血栓症の予防になりますよろしくお願いいたします